えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、最短で習得するアートパッケージ開発入門の後編という話を始めたいと思います。えっ、ー、と、何ヶ月か前、もうだいぶ経っちゃったんですけど、去年の9月のバイオパッカソンで、アートのパッケージの作り方の説明をしたんですけど、その時は、えー、まあ内容的にはこの 本に近いことで、アーデの基礎とプログラミング技法っていう、かなり昔からある本の内容を紹介しました。で、僕自身はこれを読んで、昔からアーデのパッケージを作ってきているんですけど、こっちはどちらかというと、えー、とパッケージを構成する、えー、ファイルとか、ディレクトリ構成とか、そういう中、 規約というか、まあ、ルールを理解しながらあ、えー、実装していくというスタイルなんですけども、まあ、最近はここからこの、えー、オライディのアドパッケージ開発入門という、まあ、ハドリー・ィカムが、えー、書いた本が、えー、と読まれていることが多いので、まあ、今日はこっちの話を紹介したいと思います。こっちは、えー、とどちらかというと、 アールスタジオを使うっていう前提で、あと各種そのパッケージの開発支援パッケージを使って、な, んかなるべくこうボタンをポチポチ押したりとか、アーの関数を実行すると、なんかこう、その一連の動作を言われたとおりにやると、なんとなくパッケージが出来上がっていくっていうような方向性で。 えー、と僕個人としてはその中身をきちんと理解しないで、えー、とそういうなんかラッパーを使う と,、えー、となんかブラックボックス的になってしまうのではないかという心配がま あ, あったんですけど、まあ、っていうのもあって、まあ、最初こっちを話してこっちを話すっていう流れにしましたで今日はえひたすら楽にパッケージを作っていくっていう方の話をしたいと思います 以降は、えー、極力コマンドは使わないで、RStudio 上のボタンやショートカットキーでパッケージングを行う際の手順を説明します。ただし、えー、何に対してもボタンとかショートカットキーとかが用意されているわけではないので、えーまあ、そういうのがなかったら、えー、R のコンソール画面で、R の関数を叩くぐらいはします。だから半、半自動的に作業するぐらいな、えー、イメージで。 えー、Windows のマシンは僕持ってないので、えー、MacOS 上での操作を、えー、想定していますで、まあ。OS によって RStudio のショートカットキーが微妙に違ったりするんですけど、まあ、そこは、まあえー、と自分で調べてみてください。えー、とあと、まあ、後でたくさんこういうの出てくるんですけど、えー、ひな型ファイルを生成する UseUnderScore なんとかみたいな関数。 デブツールズとユーズディスっていうパッケージは両方で使われているんですけど、えー、最近ではデブツールズの方のユ、えーズなんとかみたいな関数は廃止されてユ、えーズディスに一元化されている方向、えー、なの で,、えー、で本によってはこのデブツールズのユーズなんとかを使いみたいなことを言う、えー、書いてあったりもするんですけど そのうち、その devtools からなくなっちゃうかもしれない関数なので、今回は安全のために use this package の use なんとか関数を使うという方針で調べました。はい。で、えっと、今回の説明で、まあ、唯一、えー、ターミナルで叩くコマンドがこれで、えー、パッケージング環境を用意するのが毎回めんどくさいので、 僕は Docker であらかじめ環境を作ってます。この後期 RStudio Dev っていう Docker イメージを既に作ってまして、この中に開発者版の R とか DevTools とか u s e d i s とか TestThat とかなんかそういうパッケージングで必要な R パッケージっていうのを全部入れてまして、 でそれを手元にプルーして、えー、ドッカーランして使うっていうふうに、えー、毎回やってます。でここに、えっ、ー、と、あ、ここに、えっ、ー、と、ポート番号ですね。えー、ローカルホスト8787ってところのポートを叩くと、えっ、ー、と、RStudio に、えー、ログインできるようになってありますで。その時にログインのパスワードをここに書いて、えっ、ー、と、あとロ、ロえっ、ー、と、ドッカーはその、 どっかを落とすと、中で作業したものとか全部消えちゃうので、どっかその作業した後のファイルっていうのは残しておかないといけないので、そのマウント先として、手元の現在のワーキングデレクトリと、どっかイメージ内のホームアールスタジオワークっていうところをこうつなぐようにしています。 このドッカーランを叩くと、この http、ローカルホスト8787にアクセスできるようになります。で、こういう画面が出てきて、ユーザーネームは RStudio っていう名前で固定されていて、パスワードはさっき自分が設定した、まあ、この y o u r p パスワード Here とか、なんでもいいんですけど、abc とかでもいいんですけど、まあ、そういうパスワードをここに叩いて、ログインします。 そうすると、えー、ウェブブラウザーで a r ス s t u d i o が使えるようになります。まあ、こういうおなじみの a r ス s t u d i o の画面で、えーっとまあ、ここに a r のコンソール画面があって、ここで定義した、えー、オブジェクトだったり、Git の、えー、履歴だったりとかいろいろ見えたり、ここでファイルが一覧できたりとかしますね。で、えー、っとこの ArdStudio の画面で、 えー、まずはパッケージのえっ、ー、とまあ骨格というかひな型を作ります。えー、っと、a d スタジオ i o で、えー、ファイル、まあここですね、ファイルの new project, new directory, add package というふうにこうクリックしていくと、こういう new project wizard という画面が出てきます。でここで、えー、自分のパッケージ名を 何かしら打って、えー、その出力ディレクトリはここで、ここですというふうに打って、あと、えーまあ、最初からチェックは入っていると思いますけど、Git でバージョン管理するということで、ここにチェックを入れます。Create Project っていうボタンをクリックすると、えー、あるパッケージを構成するこう最小限のディレクトリっていうのが出てきます。で、えっ、ー、と、 ベースとなる RD のスクリプトファイルをここで指定しておくと、そのコードがこの RD 以下に配置されたりしますね。で何も指定しないと、この RD 以下に、なんか、hello.rd みたいな、hello world ーーみたいなスクリプトが自動的に保存されているので、それに対するドキュメントファイルっていうのもこのン以下に置かれてしまうんですけど、 まあ、これは別に公開したい関数ではないので、えー、削除します。あと、ネームスペースファイルも後で自動生成するので削除しておきます。で、えー、っと、最初に、アールプロジェクトの設定っていうのが必要です。アールスタジオ上で、Tools、ツールズ、プロジェクトオプションズ、ビルドツールズっていうふうにクリックしていくと、 こういうプロジェクトオプションズっていう画面が出てきます。え、で、えっ、ー、と、あまあ、後で説明しますけど、Ard Oxygen 2っていう仕組みがあって、そこの設定をしないといけないので、ここをクリックして、え、こういった参加者にチェック入れます。え、これ後でわかるので、その時に説明します。あとは、え、 あのパッケージを作る上で、アーコマンドインストールチェックとかビルドとか、パッケージ全体の動作確認を行うんですけど、これはインストールするときのコマンドで、これはえきちんとパッケージとして手をなしているかどうかチェックするえコマンドで、これはえーとソースパッケージをえー圧縮形式にする。 えー、配, 布配布できる状態にするための、えー、コマンドですけど、えーまあ、こういうオプションをつ、えー、けることができますで。この今から作ろうとしてるパッケージを、えー、例えば CLAN に登録したい場合は、この a z c ラン n ていうオプションを入れた方がいいですね。はい、というので、まあ、ここは好みかなと思いますけど。 でまあ、こういう設定をしておいて、OK っていうふうにしておきます。でその後に、えー、今手元にこれである、えー、パッケージが出来上がったんですけど、えーまあ、GitHub, GitHub で、えー、とバージョン管理をしておく必要があるので、そういうのをどうするかということなんですけど、 use this package の use git config っていう関数を叩きます。ここでユーザーネームですで、えー、に自分が持っている GitHub のアカウント名と、えー、GitHub に登録した、えー、メイドアドレスっていうのを、えー、ここで設定します。で、その後に use git っていう関数を叩くと、えー、この git っていう えー、隠れディレクトリーが生成されます。で、えー、と以降は、これでローカルで、えー、バージョン管理ができるようになって、なんかコードを、えー、なんか変更して、Git add Git commit とかすると、えー、その変更した差分だけがこの Git、えー、ディレクトリー以下にこう保存されていって、なんかもし、 えー、とやっぱり前の状態に戻りたいってなった場合は、そこのコミットまでロードバックすることができます。まあ、Git っていうのはそのローカルだけで作業するので完結してるんですけど、それを他の人も見えるようにするっていうためにはです、ね、リモートレポジトリである GitHub とも連携する必要があるので、そ れ, それはどうやるかっていう と,、えー、と、まずパーソナルアクセストークン、PAT っていう。 えー、まあ、パスワードみたいなものが必要です。えー、これ、あの、去年、バイオシアジア s i 二2021で、えー、何でしくやるワークフローパッケージを作った人は、この作業をやってるので、山本さんとか久米さんとか、一回やってると思うんですけど、えー、GitHub にこう、ログイ ン, ログインして、えー、このセッティングスのところの、 ディベロッパーセッティングスの、えー、ところにパーソナルアクセストークンズっていうとこ、えー、ページがあって、でここで、えー、と新しいトークンを生成するっていうボタンを押して、えー、なんかあのパスワードみたいなやつ作ったと思うんですよね。で、オ、えーナーエクスパイレーションのところで特に期限なしってしていれば今もその PAT は使えるはずなんですけど、 そのトークンの値を、えー、GitHubPAT という環境変数として、えー、設定します。R のコンソール画面でこう環境変数を叩く場合、指数 s e t v で環境変数を設定することができるので、それで、えー、とこのトークンの値を、えー、R が使えるようにします。 でその後に、use this, use GitHub 関数を、えー、叩くと、GitHub と連携が始まって、えっ、ー、と、この RStudio の右上 の, の Git の項目で、このプッシュとかプルとかいう、えー、ボタンたちが、えー、アクティブになりますで。以降は、なんかコードが変更されたら、えっ、ーえー、と、なんだ、コミットしてプッシュしてるみたいな感じで、 こっちの手元でバージョン管理して、かつ他の人にも適宜こう見せるみたいなことができるようになります。あと、ユーズ GitHub を叩くとディスクリプションファイルに勝手にこういう GitHub の URL が追加されるようになります。はい、で GitHub で使ってて悩ましいのは、先に レポジトリをどっちがこう用意するかみたいな話があると思うんですけど、毎回僕は悩ましいと思ってるんですけど、つまりローカルで Git のレポジトリ作って、それを GitHub にプッシュするっていうふうなのをスタートとして開発していくか、まず GitHub 上でそのパッケージ名のついたからの レポジトリを作っておいて、で手元のアー d スタジオと連携させるかっていう、両方パターンとしてあると思うんですけど、えー、と例えば、なんですかアールパッケージにするつもりがなかったコードだけど、えー、と途中からやっぱりパッケージにしたいということになって、えーと、既存の GitHub のレポジトリを手元に、えー、としてきて、 以降、あるパッケージとしたいみたいなこともあると思いますし、なので、その先に GitHub 側にレポジトリがあるパターンの場合、どうするかっていう話なんですけど、その場合は、ArdStudio 上でニュープロジェクト、new p r o j e c t v r s i o n c o n t r o l g i t っていうところをボタンをポチポチ押していくと、こういう new project-wizard っていう画面が出てきます。 でえー、そこですで、えー、にある GitHub のレポジトリの URL、えー、と,、えー、と手元でどういうローカルあーのプロジェクト名にするかっていうを設定して CreateProject っていうふうなたくと、まあ、以降、えー、先ほどと同様に GitHub で扱うことができます。 で、えっ、ー、と、次にディスクリプションファイルを編集します。えっ、ー、と、まあ、手で書かないといけないところがいくつかあって、このタイトルはまあ自分で書くべきでしょうね。えっ、ー、と、例えば PCA と TSNE を実行しますみたいなことをここで書きます。で、えっ、ー、と、タイトルケース、えっ、ー、と、要するに、この単語の最初の 一, 一文字は大文字になるような。 まあ、and とかはさすがにいらないんじゃないかと思うんですけど、パフォーマンの p をこう大文字にしたりとか、そういうふうに書きます。で、最後、p リオドは書きません。えっ、ー、と、それをなんか書いちゃうと、えー、C、ラ欄に登録するときは、あえー、なんか、レビューでなんか言われます。あと、ここのバージョン番号は、ま、常にこうバージョン上げていくっていうことで、セマンティックバージョニング。 なんですけど、まあえーだっけ、メジャー、マイナー、パッチみたいなふうにこう、この番号の順番にこう意味を持たせて、まあ、最初の数字が1になったら、十分成熟したみたいな意味で、何かそのコードの変更があると、えー、この2番目か3番目の、えー、と値をこう、えー、数字を上げていく、えー、数字をバンプしていくっていうんですけど、 まあ、そういうふうにしてバージョンを、えー、上げていきます。自分の名前はこう書いて、えー、管理者もまあ自分だと思うので、こう名前書いてメイドアドレス書きます。複数の、えー、著者を指定したい場合は、まあ、そういう書き方があるので、こ, この2行はこうまとめて、えーと、複数の著者文法がバ バ, バババって書く場合もあります。 ディスクリプションは、このパッケージが何をするかっていう説明文で、えー、こっちはまあ、長く書いておくて、最後ピリオドで終わっておくて、まあ、2分、3分こう書いてもいいです。で、このパッケージで何のライセンスを使うかっていうのを指定しないといけないんですけど、それは Use this, use MIT ライセンスとか例えば打つと、 MIT ライセンスのもと、このパッケージを作ります。ということで、そのコピーライトの文章が書かれたライセンスって名前のファイルが出力されるので、詳しくはここを見てくださいというふうになります。えっと、あとはなんか自分のパッケージを実行する上で、他のパッケージの関数を使うのであれば、use this use p a パッケージ、例えば IRDLBA のパッケージ使いたい場合はこういうふうに叩くと、 ここに IRLBA というのが1行追加されます。なので、まあえーまあ、ここら辺は手で書いて、あとは Use、えー、なんとか関数を、えー、叩くことで、まあ、極力手では書かないっていうのが、まあ、今風なのかなと思います。続いて、えー、の一番大事なそのパッケージの本体でもあるその R の スクリプトファイルっていうのをアーズディレクトリ以下に置きます。例えば自分の場合次元圧縮する関数とそれを可視化する関数で2つ作 っ, た作ってみたんですけどこれも、えー、まあそのままポンと置きゃいいんですけどユ、えーズディスを使うんであればユ、えーズアーズっていう関数があるのでこのユーズアーズを使ってそのファイル名をこう えっ、ー、と、指定すると、例えば、r e d ト c t d ズ m s っていうふうに打つと、R 遺憾に ReductDeams.r っていうファイルが、えーまあ、空のファイルが作られます。あ、いや、なな何かしら、えーと、ちょっとしたことは書かれてたかもしれないですけど、まあ、そういうファイルができます。で、えっ、ー、と、そしたら自分の作った関数をここにコピペするなり、えー、どんどんこう追加していくなりします。 で、えー、っと、アードオクシジェン2っていう仕組みを使う点は、えー、オライディの本で、えー、この関数のこの上側に、えー、こういうコマンド行、あコメント行をこう書いてきますで。このシャープの後の、えー、なんかシングルクォーテーションかなっていうのがまあ特別な意味合いがあって、 を r o c c i e n 2というパッケージがパースしていきますで、えーと。1行目はタイトルにして、2行目以降は説明文にして、アットマークパラムというのが、まあ、この関数の引数ですね。インプット DMPCA、DMTSNE とか、Type、PCA バーボーズとかあ、そういうのを、えー、ここに書いていって、えーと 引数名とそれが何なのかっていう簡単な説明をこう一文書きます。で、リターンっていうのがこの関数のこの回避値、出力が何なのかっていうのを説明を書きます。エグザンプルとかエグザンプルズとかそういったタグは実行例を書きます。インポートフロムはこの関数を実行する上でこの パッケージのこの関数を使いましたっていうのを書きます。で最後、えー、エクスポートっていうのをタグを書きます。えー、このエクスポートって書くと、えー、他 の,、えー、この自分が作ったパッケージを他のユーザーが使うときにこの関数を使うっていうのを想定して作っているってことを宣言しています。で、こういうふうに、えー、ア r d o x y g e 2のコメント業を 書いておくと、えなんだ、ヘルプのファイルを自分で書かなくて済むっていうメリットがあります。えっ、ー、と、で、あと、このコメント行、毎回書くのめんどくさいんですけど、えっ、ー、と、このカーソルをここら辺に関数の中にしておいて、コマンドシフト P で コマンドパレットを起動した後に、この insert ー, ード d o c ン n コメントボーダー、カレントファンクションっていうのコマンドを実行すると、勝手にここは埋まるので、埋まってない項目だけを書いていけばいいので、そこまで作業としては大変ではないかなと思います。で、もう一つの関数もこういうふうにコメントを書いておいて、 えー、そしたら、えー、アドスタジオでコマンドシフト d っていうふうに叩くと、このマウンディレクト c t 以下に、えー、なんかこういうヘルプファイルが、えー、出来上がりますで。これ前の僕の説明だとこっちを手書きするっていうことで、えー、説明してたんですけど、アドオクシ y ンツー2の時は、このファイルは自分で作らない。 えー、その代わりにコメントを書くっていうスタイルになっています。えーまあ、メリットとしては、えー、この実装と、えー、このヘルプの説明文が、えー、一つの画面で見れて嬉しいっていうことなのかなと思います。まあ、僕はあんまりこっち書くの苦じゃなかったんですけど、まあ、これあの手笛の文法になっているので論文の中手笛で書いて、 言ったことがある人は、まあなんか、そんなに苦ではないかもしれないんですけど、まあ、それです、ね、まあ今時はこういうふうに書く方が良いとされています。あとは、ネームスペースもこのコマンドシフト D で自動生成されて、さっきこの、この行にエクスポートって書いたんですけど、エクスポートって書いた関数はここで、えー、とエクスポートっていう行が追加されて、 えまあえー、この ReductDeams パッケージのこの r e d u c t d ムズ m s とか p ロ o t d ィー m s みたいな関数を他のユーザーが使えるようになります。このエクスポートがないと、えー、使えないので、えー、このパッケージをあの人がロードしても、えー、と何の関数も使えない状態なので、これは、まあえー、書かないといけない大事なようです。はい、であとは、えー、ニュースファイル。 えっ、ー、と、まあ、これからどんどんこうコードを加えていって、えー、そのたびにいろんな変更が入るわけなんですけど、バージョンいくつではこういう内容だったみたいな、こういう履歴をこう残しておく必要があるので、そのニュースファイルは、ユーズニューズ MD って関数を実行すると、えー、生成されます。で、なんか勝手にここも、えっ、ー、と、Git の の Git のコミットメッセージをえーなんかどっかからこう呼び取り出して、ここに埋め込むらしいので、ここもあんまり自分で書かなくていいのかもしれないですね。きちんとその Git のメッセージをえーと他の人も分かるような感じで書いてればということですけど。はい、そうしたら、あとは ddmi ファイルもえ書いて。 ないといけなくて、え use.me.md っていう、え関数か、もしくは、え use.read.me.ardmd っていう関数を実行します。えっと、この md と ardmd っていうのは何が違うかっていうと、ardmd っていうのはこういう ard m a r k d ファイルが生成されます。えなので、えこの、えぇ、m a r d の中でこういう ard のコードを埋め込むことができるので、 もし、その、自分のパッケージを実行してられた結果を、なんか、プロットで、リードミニで見せて、えっと、見せておきたいみたいな、そういうことをしたいのであれば、MD の方がいいかもしれないですね。はい。えっと、あとは、まあ、ビネットですかね。ビネットは僕は、えっと、 書かないときもあって、バイオコンダクターだとこれは必須項目になっていて、えー、ソフトウェアパッケージであれば必ず、えー、書かないといけないんですね。データだけを公開するような、えー、タイプのパッケージであれば確かオプショナルだった気がします。で、C ランだと何の指定もないので、えー、書かないことが多いです。えービネットと 先ほどのドキュメントはちょっと役割が微妙に違っていて、V ネットっていうのはその上から順にこう一連の使い方をこうなんていうの読み物としてこう読んでいくようなものになっているので、h m l だったり PDF だったり、そういう書式としてこう上から順にこう読んでいけるような形式で。さっきのヘルプファイルに書かれているようなドキュメントは、 関数ごとに使い方を調べるときに使うようなので、まあ、微妙に役割が違うんですけど、ビネットをまあこう作るとしたら、ユーズディスのユーズビネットって関数を叩きますで。ここでパッケージ、まあ、ビネットファイル名をここに打って、そうするとビネットディレクトリー化に、えー、リダクトディムズ r d m d みたいなファイルが生成されるので、えー、あとは、 その RMD、r m a r k d ダウンファイルを編集していきます。あとディスクリプションで勝手にこういう行が追加されて、これ、Bnet をビルドするのに必要な NitR というパッケージとか、r m a r k d o とかそういうものがここに書かれます。その後は、この r m a r k d o を編集しては、この Nit ボタン、ここにある Nit ボタンを押すと、 えー、HTML だったり PDF だったりに変換されるので、えー、そういうまあレンダリングしていって自分なりのビネットを作り上げていくということをします。えー、あと大事なのは テ, テストですね、えー。この自分が作ったパッケージがきちんと動作するかをテストする必要があるんですけど、えー、まずテスト、えー、なんだテスト テストのためのディレクトリとして、えー、テストっていうところを作るんですね。ユーズディス、ユーズテストザットっていう関数を叩くと、えー、テストディレクトリとその中にテストザットっていうディレクトリができて、かつそのテストにテストザット .r っていうファイルが、えー、勝手にできます。で、中身はこういうふうになっていて、 えー、テストザットっていう、まあ、テストのためのパッケージと自分のパッケージをここでロードした後に、えー、テストザット以下の、えー、コードを全部テストしていくっていうことを書いています。で以降は、えー、UseTest Use 関数のなんだ、えーとまあ、例えば DuckDems っていうテストのファイルを作りたいのであればこういうふうに打つと えー、テスト t e s t d i d a c t ドッ i m s r みたいなアカイルが生成されるので、えー、あとはそこにテストコードを具体的に書いていく、まあ、例えばこういうふうに書いていって、えー、とじ何か自分の感想を呼び出した結果が自分の想定しているものになっているかどうかというのを、えー、エ ク, スペクトイコールとかエクスペクトツル u とか、えーなんだうまあ、そういう えー、なんかテストコードをこう書いていきます。でまあ、テスト、毎回そのテストをえ実行するのに、このえーコードをいちいち叩かなくてよくて、ハードスタジオだとコマンドシフト T っていうふうに打つとテストらしいので、まあ、そうするとこのテストが走るんですけど、ただ、ウェブブラウザーのショートカットキーと今回競合したので、 t ってと、なんか、ウェブブラウザーのタブが1個で き, できちゃうみたいな感じがあって、えー、っとうまくいかなかったので、えーまあ、自分は、アードのコンソール画面でデブツー s テスト関数を実行しました。はい。ここまで来ると、だいぶパッケージとしては完成度が高くなってきてますけど、あとは、えーと、仕上げとしてそのパッケージ全体のチェックですね。 えー、とアードコマンドチェック、ビルドインストールとかそういう、えー、ものは、えー、これまでは前回の説明だと、えー、ターミナルの中でアードコマンドインストールとか、えー、チェックとかビルドとかそういうのを叩いてたんですけど、えー、このアードスタジオの画面でもやることができて、まあ、ボタンで言うと、このビルドのインストールリスタートとか、 チェックパッケージとかビルドソースパッケージとかがそれに相当するんですけど、えー、コンソール画面で叩くのであれば、デブツーズのビルドとインストールとチェックとか、まあ、チェックビルドってなんかセットになったやつもあるみたいです。で、えっ、ー、と、これに対して全部 a d スタジオ d i o の、えー、とショートカットキーがあるわけではなくて、チェックだけコマンドシフト E っていう叩くとチェックが走ります。 でここで、えーと、自分のパッケージのなんかそのちょっとダメな部分っていうのが、その、ワーニングとかエラーとかノートとかっていうふうにこう表示されるので、えっ、ー、と、まあ、それをできるだけなくす。えっ、ー、と、まあ、ノートは、えー、1個ぐらいは残ってもよ、えー、シーランは許してくれたんですけど、まあ、基本はワーニングとエラーは1つも残さないで、 えー、とそういったバグを潰さないといけないです。ここまでくると、えー、リリースしてもいいかなっていうことで、えっ、ー、と、リリース先として、まあ、GitHub に置いとくだけでもまあもちろんいいんですけど、シーランに登録するっていう、えー、こともできますし、バイオコンダクターに登録するってこともできます。えっ、ー、と、バイオコンダクターの場合はちょっと、えっ、ー、と、 流れが違ってどっかで一回説明したと思うんですけど、えー、とバイオコンダクターコントリビューションズっていう GitHub のページに行って、そこで異臭を立てて、このパッケージをそちらに登録してくださいっていうことを言って、向こうのその Bot が走ってこう、もっとこうしろみたいなことを言われるので、その一連の作業をすると、 バイオコンダクターにパッケージがアクセプトされるっていう流れなんですけど、ちょっとこっちは審査は厳しいですね。C ランはもうちょっと審査は緩いかなっていう感じがあって。えっ、ー、と、で、こっちに登録するときのやり方も前回説明したんですけど、前回はウェブフォームでこう、えー、と圧縮した自分のパッケージをポンと置いて、えっ、ー、と、サブミットボタンを押すっていう ことを説明したんですけど、この Web フォームでファイルを渡す動作は Web2 でいうとリリース関数が全く同じことをやってくれるので、今回はそれを使う方針で説明します。まず、u s e h i s の UseCLANCOMENTS っていう関数を叩くと、こういう CLANCOMENTS っていうファイルが生成されます。 で、なんか、これまでのなんか、アードコマンドチェックの結果とか自動的に埋め込まれるみたいなんですけど、これ多分、えっ、ー、と、Web フォームでいうところの、まあ、コメントを書いてたところに相当するんじゃないかなと思います。でこのファイルを生成した後に、DevTools リリースって関数を実行します。で、えっ、ー、と、まあ、やってみたらわかるんですけど、すごいいろいろ質問されるんですので、Yes とか No とか、 えーとえー、と選択があって、全部イエスになってない、なっている状態じゃないとリリースはしてくれないんですけど、えー、と具体的には、まあ、ハードハブっていう別のサーバーがあって、そこで、さ、え、ら、ーまあ、な状態からもう一回テストしたときに、きちんと通る、えー、かっていうのをチェックするとか、あとスペルチェックはしたのとか、えー、Windows 版でも えー、Windows 版にビルドして動くのかとかいろいろ聞かれてるんですけどそれを全部こな、えー、す と,、えー、とじゃあサブミットしますかっていうふうなになって圧縮された自分のファイルとこの CLAN コメントのファイルが、えー、CLAN のウェブサーバーに転送されます。 それがうまくいくと、こういう投稿完了メールっていうのが送られてきます。で、ここで、えっ、ー、と、このリンクを押すと、あ押して、その、えっ、ー、と、先のページで、なんかいろんな、その、チェック項目をクリックして、OK というふうにすると、えっ、ー、と、正式にパッケージがシーラのファイルに、あーサーバに置かれて、そこでビルドを。 のチェックが走って、えー、あとはなんかその人の目でこう審査するみたいな作業に入ってきます。でえー、何かしらもっとこうしろみたいなことを多分言われるので、まあ、何回かシーランの人とこうやり取りは発生します。はい、あで、えーとそうですね、デブツーズリリースで言われることとして、スペルチェックですね。 えっと、スペルチェック関数を叩くとこういうふうになんか出てくるんですけど、えー、なんかこの readme の何行目のこの文字は合ってるのかみたいな感じで、大体いい人の名前はこう辞書にないので、えーと、タイプなんじゃないのっていうふうに言われるんですけど、えーまあ、こういうふうにこう列挙して出てきます。あとはチェックアールハブっていう、アールハブっていうサービスがあって、えー、その そこでもう一回で、えー、とテストしてくれるみたいなことをやります。はい。まあ、ここまでやれば、まあ、多分、C ラントにパッケージは登録できるかなと思います。<笑>えー、なので、今回はア r d s t u d i o 方式でやるとこんな感じっていうので、えっ、ー、と、まあ、なんか自分で手作業でやる方式と、こう、対応表を書いてみて、ArdStudio がボタンを何でも 用意してるわけではなくて、適宜、アードの関数をこう叩いたりとかいうところもあったりするので、まあ、えっ、ー、と、そうですね、まあ、大きく分けるとこう3つぐらいな作業の仕方があるのかなと思うんですけど、えーまあ、今回のアートスタジオとかを使うやり方は、まあ、自由になんか記述する。 ね、部分がだいぶ減っったのかなと思っ て, いてまあ大抵そのユーズなんちゃらみたいな関数が用意されているのでそれを叩くと、えー、ある程度書かれたファイルっていうのがひな型としてポンって置かれて、えー、で、えー、とまだ書かれてない部分を自分で埋めるみたいなことをやるだけなのでえっ、ー、と、まあ、初心者として初心者が初めとしては、えー、優しいかなと思っています。 まあ、なんかこのファイルどうやって書けばいいんだろうとい う, う迷うことがあまりないかなと思うので、まあ、この流儀に沿ってやるというのは、えー、いいことかなと思いますね。えー、とあと初心者が落ちりやすい間違いとかを最初から回避しやすいので、えーまあ、エラーが出づらいかなという気はします。でこれまでは、ね、ファイルの配置の仕方、例えば ア、えールディレクトリーっていうのを一回こう切ってその下に .ard を拡張としたファイルを置いていくみたいなっていうのはまあルールだったんですけど、えー、まあそのルールを覚えるっていうことからアールスタジオのショートカットキーとかユーズディスのこの関数を叩くみたいなことを覚えるスタイルに変わったんだろうなっていう感じですかね。 で僕自身はあまりあるスタジオを普段使わなくて、えー、なんかパッケージの作り方がちょっと他の人と違うっていうのもあるんですけどなんか似たようなパッケージを10個とか100個とか作ったりするのでなんかパッケージを作るためのワークフローみたいな自分で作ったりとかしているのでそういうちょっ と, と特殊な、えー 作り方をする場合はやっぱりファイルの置き場所とかきちんと理解しとかないといけないとは思うんですけど大抵の人はその自分の1個のパッケージをこう大事に作り上げていくっていうやり方をすると思うのでまあそういう人にとっては r s t スタジオとかとユーズディスとかなんかそういう DevTools 系のパッケージを使って進めていく方がえまあ楽にできるかなと思います。 はい以上になります、はいで。何か質問とかコメントとかあれば、<笑>えどうぞ。あでなんか、言ったさんから、えー、Use this create package を使うと、<笑>デフォートの hello.adhello.rd ファイルは作成されません<笑>とのことですね、はい。ありがとうございます。 かいとこなんでですすけどいいですかあの今回 U2DIS のパッケージを使われてなんかディスクリプションとか自動的に作れるという話だったんですけども結構このディスクリプションの書き方ってオーサーによって違うところが多いと思うんですけど、はい、なんかあれって なんかどれ結局なんか迷うんですけど、人のを見ると迷うんですけど、結局何を書けばいいんだろうっていう。ここで、あまりぜメンテナーとかって結局入れなくてもいいですよね、なんか。あ入れた方がいいんじゃないですかね。<笑><笑>でもなんかこういうオーサーとメンテナーを別々に書く場合もあれば。 なんか一つにまとめて 書, くつまとめで書いてる場合もありますかね。結構まちまちですよね。まあでも、どう書けばいいかわかんないけど、最低限書くべき項目っていうのは、発展自動生成されるっていうのが今回のスタイルなので、うん、そういう意味では。 書いてれば最低限満たされるってことあ理解ですよね。まあそうなんじゃないですかね。あ、うんま足りてないところもないと思いますし。あ, あとここで言うとなんかインポーツなのか、えっと、なんかもう一個ありましたね、なんか書き方として。ディペンデス。ディペンデンス。はい。<笑>なんか違いが。ディペンズ。今回で言うとディペンス、あ、サジェスでスか。そうですね、<笑>サジェストスもあって。 はいはい、とそこ結構大事なんですよね。えっとはい、結論だけ言うと、d e ペ e n はよっぽどのことがない限りは書かない方がよくて、うん、なんかパッケージ内部で他のパッケージの関数を使うというのがあった場合、えー、インポーズですね。d、う、e、ん、デ e n ンズっていうのは、えーと 例えば、ここで、インポーズじゃなくて、Depends って書いた場合何が起きるかっていうと、えー、この自分が作ったパッケージをライブラリー関数でロードしたときに、えー、この IRLBL とか RTSNE とか他のパッケージも一緒にロードされるみたいな動作になるので、んでも、あの、別に自分のパッケージの中です。こいつら使いたいだけで、別にわざわざ R に のえー、とグローバルの環境に労働しなくてもいいじゃないですか。はいはいはい。だからその動作がどうしても必要じゃない限り、Depends、えー、はいらないと思いますね。うん。あとなんか Depends じゃないとダメなときがあるかな。でもなんか R のバージョンを4以上にしたいみたいなときは Depends に書いたかもしれないですね。ああはい。 あニットさんが、おかげになりました。あと、サジェスツは、えー、なんだ、ドキュメントの中で使うけど、機能として、このパッケージで使ってるわけではないようなパッケージだだに。ドキュメントを、ビネットを作るのに、ニット R とかるマックダウン必要だけど、 別にこれらの機能をパッケージ内部で使ってるわけじゃないので、サジェストですね。ああ、はい、はい。そういう使い分けかなと思いますね。Depends, Imports, Suggests もう一個聞きたいですか今、ついでに。はいはい、ここ、Imports とネームスペースの関係性はどうなるんですかねこれネームスペースは、 あはい、でライブラリーで同じの入れ書くとか、個別の関数を書くとかしますよね、なんか。今回で言うと、ネームスペース、これですね。はい、はい。えっ、ー、と、ネームスペースの中には、エクスポートとかインポートみたいなものを書くんですけど、はいはい、だから、他のパッケージからこの関数を使いたい場合、こう書きますし、 あ、じゃあ、えっ、ー、と、これは出力だからエクスポートですね、えーと。他の人に使ってもらいたい場合はエクスポート書きますし、他のパッケージの関数を使いたい場合は、えー、インポートっていうのをここに書きますね。で、インここでインポートする、えー、パッケージは必ずこのディスクリプションのインポートにも書かないといけないっていうことです。はい。で、その作業も えー、僕は自分で書いてたんですけど、アードオクシジェン2的にはそこの管理も、えー、開発者にはさせないで、うん、この関数はこのパッケージのこの関数を使っているから、ここにインポートフロームっていうタグを書きなさいみたいな。うん、そうすると、このネーム、えー、なんコマンドシフト D を叩いたときに、ネームスペースに勝手にそのインポート行が書かれて、 でこのエムスペースは自分で編集するなっていう教えですよね、うんこのあの。このドキュメントはリードオ ン, オンディーっていうになってて、もう手で書くのを許してくれないみたいな状態になっているので、絶対にアードオクシエン2を使えみたいな状態なので、はいはい、そうするとここにエクスポート、インポートを書くしかないので、はい えっ、ー、とまあそのネームスペースどうやって書けばいい問題はもはや自分が考えなくていいことになるのかもしれないです、うん、さっきのところでそのコマンドシフト P を使われてたんですけどそれだとどこまでできるんですかシフト P? ああ のエクスポートとかは出ない、使って打たないとき、自分で書かないといけないんですかね、かインポートフロント。いや、このタグは勝手に出てきて。はいはい。この、えっ、ー、と、引数名も勝手に出てきて。おおはい。この具体的な説明文とかは自分で書かないといけないみたいな状態になりますね。ほうほう。あと、インポートフロームも自分で書かないといけなかった気が。 この、なんか、この irlba 関数をこの中でこう、使っていたとしても、えっ、ー、と、そこまで調べて、この行を追加してくれることはしなかったと思いますあ、ね、あ、はいかります。ありがとうございます。まあ、やってみてください。<笑>やってみます。このコマンドあ知らなかったです<笑>、うん。そうですね。こんなんあるんですね。 まあこれは絶対使った方がいいですね。コマンドアドクシディンコメ ン, コメント。コメント。ずっと上コピペしてました、ね。<笑>ああ。これはちょっと面倒くさいですね。まあ、一番めんどくさい作業かもしれないですね。何か質問、えー、コメントなどありますかね。あ、えっ、ー、と、山本さん。 スラックの方に書いてくれたんですけど、パッケージをバージョンアップするときも同じようにすればよいでしょうか。えっ、ー、と、あ、つまり ど, どの部分ですかね、これ。同じようにするっていうのは。<笑>えっと、あ、提出するときとかですかね、リリース関数とか。そのえっと、今まで。 新しくパッケージをそのリリースしたことはあったんですけど、そのバージョンアップをしたことがなくてあ、その時にも同じようにすればいいのかどうかがちょっと分からなくてあ。そうですね、全く同じですね、CLAN の場合はあのあ。そうなんですね新しく追加する場合も、バージョンアップも、えっと、入り口は全く同じで、 えっ、ー、と、向こうが勝手に、えっ、ー、と、これはすでに登録されているパッケージだからこっちの処理するとか、そういうそのワークフローを切り分けてくれるので、僕らはその違いを意識しなくて良いと思います。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。そうですね。あとは。 バイオコンダクターに登録するときもなんかこういう関数があるといいかもしれないですけどね。まあ。どうなんですかね。そんなに楽になったわけではない気がするんですけど。関数で提出のとブラウザー上で渡すのだと、こっちの方が楽なんですかね。 まあでもな、なうんやっぱり、なんてんていうですかね初心者がどういうふうにこう作業していくのかっていうのを覚えるときに、うんなんかリリース関数を実行すればいいっていう方がまあ覚えやすいかもしれないですね。まあ、確かに。なんでまあ、えっ、ー、と実態としては何かしらファイルがどっかのディレクトに置かれるっていう。 動作だけだったりするんですけど、まあ、なんか、なんていうんですかね型、型みたいなもんですよね、えー、と空手の型とか、なんかそういう、一連のこういう作業をするっていうもの、型をつけておくことで、うんとどういう作業をすればいいのか、迷わずに済むみたいなっていうのがいいところなのかなと思いますね。